山口県下関市、日本が侵略戦争へと突き進む中、多くの朝鮮半島出身者が生活苦の末に、あるいは強制的に連行される形でこの町の港に降り立ちました。安価な労働力とみなされていた人々は、戦時下の労働力不足を補うために、断交やダム建設、鉄道工事などの現場で過酷な労働を強いられました。 宇部市にあったたた調整もそうしし現場の一つでした海底下40メートルにも満たない法令違反の浅い海底行動は常に漏水が絶えず1942年2月ついに落盤事故が起こり183名が犠牲となりました炭鉱の水没事故というのは1942年、えー 真、え、珠、ー、湾攻撃が1941年12月8日なので戦時高用の中であの落盤事故が起こりましたでその、えー、亡くなった方は、えー、183名というふうに今のところあのなっていますで183名のうち136名が朝鮮人であったということが、えー、全く歴史の中で語られないままに、えー、戦後ずっと あの闇に葬られてきました、えー、現在もなおその遺骨は海の中に、えー、沈んだままであの引き上げることなく今も眠っております断交により強制動員された朝鮮人労働者たちは高い塀に囲まれた会社の寮に閉じ込められ脱走を企てようものなら容赦なく暴力により制裁が加えられたといいます 調整炭鉱が海底面からさえ危険な炭鉱であるということは当時近隣の日本人にはよく知られていたといいます朝鮮人労働者が配置されるのは決まって構内奥深いつまり危険度の高い作業現場だったそうです天板が崩壊し海水が流れ込んできたのはそうした作業現場よりも入り口側だったため多くの甲府たちは一瞬のうちに脱出経路を断たれなすすべもなく犠牲となっていきました 事故は本当に起こるべきして起こったっていう事故だと思うんですね。で、当時の、やっぱ、あの、まあ人々、それぞれ一人一人、やっぱり暮らしがあったはずだし、あの、韓国のからね、まあ朝鮮から来た人たちにも家族がいて、まあ家族で来た方もいらっしゃいますけど、あの、 全くそういう人たちの一人一人のことはもう二の次にして人の命がものすごく軽かったなっていうふうに思います分からないとかなぜまだあのそんなこんな昔のことを今もずっと言ってるのかっていうふうに言われる時にいつもちょっと思うのがあの本当こまあ子どもを育てている立場からあのだって普通に あのまあ、いじめたりいじめをしたりいろんなことをした時に「ごめんなさい」って「悪かったら言うよね」ってなぜそれができないのかもう簡単なことじゃないのかなっていうところが全くできてないっていうのがあの例えば自分があの怪我をさせてしまった誰か怪我をさせてしまった時に、まあ、悪いなって思ってあの知らん顔してしまったら自分の心の中にものすごくわだかまりあの 悪いことをしたっていう思いが残ると思うんですよね。だけど、それをずっとあの引きずったまま生きていくっていうのも本当につらいことじゃないのかな、逆にって思ったりはします。だから、あのきちんとそのことと向き合うことが相手とのこう仲良くなる一つのきっかけに絶対なるはずなんですけども、まずそこ の, たあのところに立たない 今のの状況っていうのが、どうしてそれなのに前を向こうとかあの人と人となんかこう仲良く世界的に韓国と手をつなごう世界と手をつなごうって言えるのかなっていうかまず自分たちがやってきたことをきちんとあの見てそれはまあいろんなあのことはあるんですけど、まあ、事実としてもなかなかわからないこともたくさんあるしだけどもまずいけなかったことはあちゃんといけなかった。 終 戦, や戦後という言葉はあくまでも日本側から見た視点に過ぎずそうした言葉で時代を区切ったところで加害の事実が消えるわけではありません今なお日本社会に見られる差別や偏見ヘイトクライムやヘイトスピーチなどは海外の歴史を自虐視観と嘲笑し正面から向き合ってこなかったことと無関係ではないのではないでしょうか